充電急速充電データ転送もう普通のケーブルとはおそらく1本で3役こなせる USB マグネット充電ケーブルとても優秀ですこちらでございますこつはい、マグネットケーブル完全解除してくださいカメラ ケ, オンオッケイ音ケイ夜食ケイよ意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です はい。えー、Amazon さんから届きました。ありがとうございます。ざっくり言いますと、体でワンタッチ接続できて、急速充電、そしてデータ転送もできてしまうというですね、とても優秀な USB ケーブルをご紹介したいと思います。このチャンネルではですね、商品レビューをはじめ、徹底的に商品の魅力を紹介する、主にレビュー系をメインとしております。では早速、開けていきたいと思います。こちらでございます。こなんか裏側めっちゃかっこいいんですけど、えー、中身見ていきたいと思います。 USB ケーブルが4つ入っております。一番長いのが2メートル、そして 1.2 メートルが2本、そして 0.5 が1本の合計4つの USB ケーブルが入っております。<音楽>そしてこちらでございます。 3。タイプが3つずつ入っておりまして、合計9個も入っております。接続タイプはですね。l コネクター c コネクターミニ usb の3つとなっております。はい、ほぼこれで大体のコンセント網羅できるかと思います。 一番短いものが 0.5 となっております。そして2本入ってる 1.2 メートル。一番長いものがですね、2メートル。この樽のぐらい長いです。とても軽いですね。放熱効果に優れております。で、こちらナイロンとなっておりますので、通常ですと、こういったゴムタイプで結構ねじれたりするんですけども、しなやかで、手触りがめちゃくちゃいいです。 白だったら結構ね汚れとか変色が目立つんですけどもこちらナイロン製のためですね汚れや変色にとても強いです断線に強く絡みにくいコールとなっておりますそれでは1つずつ探っていきたいと思いますこちらですね 一個開けていきたいと思います。中身は三つあるんですけども、すべて一緒です。このような形となっております。接続端子、こちら三つついております。今回こちら、アンドロイドスマホでやっていきたいと思います。こちらとなっております。これをですね、この接続端子につけるんですけども、端子が一緒ですので、こちらをつけます。はい。パチッとなりました。あとは、こちらを片手で。はい。はい。 さまざまなですね、電化製品を持ってきました。えまずは、イヤホンですね。Bluetooth、ワイヤレスイヤホン。はい、こちらの動画で紹介してますので、興味がある方はぜひご覧ください。同じタイプですね。さっきのスマートフォンと同じですので、こちらを外します。ちょっと外すときは力いりますね。はい、取れました。こちらも、はい、つきました。使えますね。モバイバルバッテリーを使ってやっていきたいと思います。はい、充電されておりますね。使えます。続きまして、体重計。こちらもですね、 はい、っい動画作っております。これは多分ね、難しいと思うんです。ちなみに前回ですね、動画出したんですけども、その際はつきませんでした。あこれもちょっとこの端子がこう埋め込まれてるタイプなので、差し込みできませんでした。果たして今回はつくのでしょうか ?USB なので、こちらが付けば、いけるんですけども、お願いします。つかないかな。おつきました。着きました。こちら。ということは、これで、 おお、充電できますいいね今からつけておきます。続きましてマグネットケーブルではつけることができなかったですね。くぼみタイプです。はい。DJI カルンですね。果たしてつくのでしょうか厳しそうだな。こちらの端子ですね。果たしてくぼみなので。おなんかもしかしたらいける一応ハマったんですけども。つくのでしょうかお つきましたちなみにマグネットケーブルいいところがですね、通常のスマートフォンだとしたら、これにね、ケーブルを足すわけなんですけども、表を使ってるときってガードつけないじゃないですか。ただこれをつけることによって、はい、見てください。キャップ代わりになります。そしてですね、頻繁な抜き出しがない分、劣化を防止したり、尻やホコリから機器を守ってくれます。ありがとうございます。これこのままつけていきたいと思います。あとは、プレイステーション4コントローラーですね。こちらは USB ですね。 はい、着きましたね。充電することができ。はい、着すね。これでコントローラーも簡単に充電することができます。はい、これもこのままつけて使っていきたいと思います。あとは、Amazon Fire Tablet。こちらは、あ、前回の使ってますね。マイクロ USB ですね。 はい、パチとなりました。もちろん、つきます。というわけ で, ですね、驚くべき結果です。監督がですね、今持ってきたもの、すべての電化製品、すべてつきました。というわけでですね、まあ、全部が全部つくってわけじゃないんですけども、前回やったときはですね、なぜつかなかったのかと言いますと、丸いんですよ。ここが結構ぶつかったんですけど、今回は、長方形となっておりますので、大体の機器は使えるかと思います。 いいところメリットとしてはですね何か重たいものを持ってるときに iPhone なんですけども USB を接続するっていうねはい、つけるんですけどもこれをね見ないでやれって言われたらですねはいまじみ、ま真面目にやってましたねえこの辺でしょあやっと刺さりましたこれをね今回 の, このマグネットだとするとセット見なくても はい、着きました。これね、ちりそもです。あとですね、夜にします。はい、というわけでですね、夜になりました。照明機材を全部消しました。あー、スマートフォンでは見えないか、これ。こちらですね、わかりますかかすかについてんですよ。ちょっと今ですね、このカメラの性能的に限界でですね、あ、これをアップにすればいいのか。アップにして、あ、見える見える見える。 こんな感じです。うっすらと夜の時でも夜充電しないとっていう時にピンポイントで接続することができます。ありがてえ。マグネットケーブルいいところがですね、よくやるやつですよ。監督もね、撮影中にこの照明がもうコードがついててね、こうやって持ち上げてこうやってやるんですけども、見えてんのになんか引っかかるんですよ。<笑> 痛いよもうケーブルのことコード笹がマジで本当面白いよね要するにスマホパーンですよ経験したことない方って多分いないと思うんですケーブルに圧がかかってギュギュギュ パーンとね、紐に引っかかったコンセント側と、あとスマートフォンもパーンと飛ぶ。そして、足をぶつける、ものが倒れる、断線する、というパターンですよ。このマグネットケーブルを使うことによって、完全回避することができます。もうこれはね、皆さん、今すぐマグネットケーブルに変えましょう。いや、この照明機材もさ、マグネットにできないよなぁ。これコンセントだからなぁ。誰か発明してください。お願いします。 マグネットケーブルだからこそなんですけども実は簡単に取り外しはワンタッチでできるけども意外と抜けてたってことがあるのかというですねどれくらいの力で外れてしまうのかというものをですね今検証していきたいと思います例えばですねまあ、普通にねこの抜き出しなかなかね普通だと外れないんですよこんな感じで、はいはい まだまだいけるおる、はい、これくらいの感じですねスマートフォンサイズだと全然いけるんですよ横方向とかどうなのかっていうねこういう感じはい弱いです横からだとはいこういう感じになっちゃうのでこれは正面からの力だとまあ強いうんですけど横からの打撃は弱いですまあこれはねさっきの転倒防止に関してはこういったことはあります 続きまして特徴2つ目どれくらい速いのかというわけで調べてきました、はい、結果はこちらですはい そこまで大きな差はないという結果が出ましたね。続きまして特徴3つ目。データ通信対応。というわけでデータ通信なんですけども、どういうことじゃというわけでですね、例えばスマートフォンの画像だったり動画ですね、Wi-Fi 使って送るって言ってもあるんですけども、このケーブルを使って充電以外にもモバイバルバッテリーではなくパソコンの USB ポートに差し込みます。そうすることで写真のデータをパソコンに取り込んだり、また逆にパソコンからこのデータをですね、移動することができます。USB3.0 に対応しておりますはいではこちらですねナビトリミング動画というもの399メガバイト動画にして 4K の映像が5分26秒さあこれがどれくらいの時間かかってくるのかというものをやっていきたいなと思っておりますではこいつをつかみますそしてはい話しました開始はいというわけでどれくらいなんでしょうかはいもう終わりますかね はい、ン通常の iPhone のケーブルで11秒かかりました果たして急速充電はどれくらいかかるのでしょうかやっていきたいと思いますはい高校ですがはいマグネットケーブル挿しましたのでやっていきたいなと思いますいきます離しました開始さあさあさあさあさあどうくんのかはい 12まあということは1秒差ですねもうそこまで変わりませんそしてこちらですね内蔵スマートチップで電流を賢くコントロールします 過電流、過電圧、過充電、加熱。こちらを防止してくれます。先ほどの使わない時は、こちらをセットして、一箇所にまとめておくことができます。ここを見ていくの。はい。ケーブルを挟めてしまうこと、そう簡単に外れなくなります。あ、これ使えない。また別の機器を使う時に、あ、USB だと外して、新しい機器とか買ったら、こうやってストックすることによって、別々に持ってたらさ、大体さ、あれどこ行ったってなりますよね。めちゃくちゃ便利。これにつけることによって、分子速こがなくなります。めちゃくちゃありがたい。 というわけ で, ですねマグネット充電ケーブル紹介させていただきました最新の iPhone から古い iPhone までこういったゲームコントローラーカメラ電子機器イヤホンタブレット VR ゴーグルとかですねこの3つの端子で接続することができます3つ組み合わさったものが3つついておりまして合計9つの接続端子がついております片手1本あればはい つなげることができます。めちゃくちゃ便利です。<笑>ま外すときもね、もう横からチョップすればもうすぐ外れます。手の不自由な方ですとか、視力が悪い方やお年寄りやお子様にもですね、かなり活用できる、もうその日からもうすぐ使えますので、特に説明書もなくですね、ワンタッチで、もうポッてつければもうすぐ使えますので、持ってない方、ぜひこの機会に購入してみてはいかがでしょうか今回監督ラボをご覧いただきましてありがとうございます。今この動画を見ている方、詳細はですね、概要欄に書いておりますので、ぜひご覧いただいてお安くゲットしちゃってください。 というわけでですね、先の USB マグネットケーブルご紹介させていただきましたこのチャンネルではですねこれがいいやと思った商品ですとかをレビュー系を中心に動画を出しておりますので今後もですねいろんないい商品を皆さんに紹介していきたいと思いますので是非とも今後も監督ラボよろしくお願いいたしますではまた次の動画で会いましょうこれカメラ系音系役者系よろし使用を調べてみますと スマートフォンの顔ですねこれねチームをつまめるいやちょっといや引っかかんなめちゃくちゃ強い引っかかる大丈夫ですかただ正面の力によゆるイエスな感じだよね